ステップ2、外積。今までは内積を見たんですけれども、それが2つの量子状態の書き算の一つなんですけれども、そのことはこういうふうに書きますでしょう。A のブラと B の桁が、A の横のベクターと B の縦のベクターにすると、これが、まあ、あの、 複数が強約にされている A のベクトルと B のベクトルにするとこういうふうにはなるでしょう。これはスケーラーにはなるんですが、これがコンプレックス、複数層にはなるんでしょう。この A と B の順番は入れ替えると、それが内積が外積にはなるんです。 これがインナー、inner product が outer product にはなるんです。すると、こういうふうに書くでしょう。まあ、B の、の、は、トと、と、A の bra イコール、B の縦のベクトル と, と、A の横の、のベクトル に, にする と, と、スカラーじゃなくて、これが行列にはなるんです。これが、B0 かける、この横のベクトルが、えっと、上の、uh, ローになるんですが、 えっと、A0 star B0、A1 star B0 になって、下のところに行くと、b 1るこの、えっと、横のベクトルにすると、A0 star B1、A1 star B1 です。これは、えっと、複素数 の, の行列にはなるんです。さて、これは何に使えるでしょう なぜ外積 は, は役に立つものです。一つ目は、測定の結果に表示できます。これ、さっきのステップが、えっと、測定のことを話してたんですが、これは測定の結果とかにはそれが表示できることです。二つ目は、量子状態の新しい表示の仕方になります。それが、コンレッスンの一つの大きなポイントになる。 さて、この00 の, のオペレーター、この演算と11のオペレーター、これの演算をどう、えっと、この ψ の状態にはどう影響するのか、どう作用にするのか。じゃあ、と書きますと、これが0 0る ψ の状態 に, にすると、と、これは、 外積かけるその p s の状態なんですが、えっ、ー、と、かき算のルールによるとと、この0と Psi が, が内積にはなることも可能です。すると、この0、0ケットと0ブラかける α0 ケットプラス β1 ケットが、と、α かける0、 0 k × 0トプラ× 0ータかけるゼ× 0 0, 0 1にすると、この0と0の内積は、これが正規化されているベクトルの実行の内積なんですが、その実行の内積にすると、これの結果は1です。じゃあ、それが1になりますから、まあ、 決してそのアルファ0を残すことです。それから右側 に, にはある0と1。これが直行のベクトルなんですが、0のベクトルと1のベクトル。直行のベクトルの内積は1じゃなくてこれは0になるんですね。そうするとこれが 0×β ケ e ゼ0にするとこの term は消えちま消え、消えます。 そうすると、残りの、の、結果が、α0 になるんです。これは、この 0,0 のオペレーターが、えっと、0の結には、プロジェクションすることなんですが、それが、遮影することです。このオペレーターは、えっと、0の状態には遮影することです。これは、パウリー Z ベースの 測定の結果によると、これがプラス1の結果との、えっと、状態にはなるんです。これが、この前の測定のことを話してたところには、測定の結果次第には状況 が, が破壊することになるんですけれども、その残りが何かの規定のベクトルになるでしょう。まあそういう場合には、 数学的にはこういうプロジェクションのオペレーターを使うんですね。すると、まあ1の場合には、まあ11かけるこの ψ だったら同じルールを使うと残りのことは β1 にはなります。これは11 の, のオペレーターが、結1にはプロジェクションする、遮い す, することです。これは パウリー Z メトリックス、パウリー Z ベース、パウリー Z 規定の測定のマイナス1の結果になる場合です。さて、他の規定には測定するとどうなるんでしょうまあ、先の話は、えっと、パウリー Z ベーシス、つまり計算の規定なんですけれども、パウリー X ベーシス、これはプラスとマイナス の, のベーシスにはなるんですが、すると、 プラスプラスの外積かける ψ が, が、そのアウトプット、その結果が、α プラス β ワルルートにかけるプラスの 状, 状態です。これは、えっ、ー、と、測定の結果がプラス1の場合なんですが、結果がマイナス1の場合だったら、α プラス1じゃなくて、α マイナス β、α プラス β じゃなくて、α マイナス β、 e r ル o ートにかけるマイナスの状態です。すると、これがマイナス1 の, の測定の結果にすると、これがマイナスのステートには プ, プロジェクションにしました。パーリーの y ベースには測定すると、同じように、は、i、i かける ψ の場合だったら、まあ、アルファマイナス i、ベータ、ワータ ル, ルートにかける i の状態。 これは、プラス1の結果の場合。マイナス1の結果の場合だったら、これが、マイナス1、マイナス1の外積かける ψ イ, イコール、アルファプラス i ベータワーダールーツ2のかけるマイナス i の状態です。これは、もう一つの書き方なんですけれども、これが要は使うことはあると思います。これは、例えば、 その測定のベースが、えっと、大文字の π の字を使え、使う、使いますし、こういうふうには書いて、これが、えっと、b の外積にします。すると、この、上のところに書くと、これが規定です。これ、大文字の b の規定で測定すると、表示してますし、下のの、プラスマイナス、これがアウトカム、これが結果。 と表示します。そうすると、これが B++ の結果と B- マイナスマイナスの結果には表示ができます。例とします。例とすると、パウーリー X の, の規定にすると、まあ、π の X の事情の と, と, と、サブプラスのところ、それがプラスプラスの外積。 π の, の x とマイナスにはこういうふうに書きますと、これがマイナスマイナスの外積になります。パーリーの y ベースだったらこういうふうには書いてて、まあこれも同様には i、i の外積ととマイナス i、マイナス i の外積になるんです。z ベースだったらさっきの例による と, と、00の外積とと11の外積にはなる。さて。 今までに話してたことは、量子状態が、ケットのことを話してたんですが、定義にすると、0のケットは、この縦のベクトル、1ロのベクトル。1の状態は、この縦のベクトルは 0,1。1キュービットの状態を表示すると、この ψ の変数が、アルファ、ベータの縦の、 ベクトルなんですが、これは、ケットとベクトルなんですが、これも、えっと、量子状態もと外積に表示できることです。例えば、0の状態だったら、0と0の外積を使って、これが、行列が1000にはなる。1の状態だったら、それの外積は0001にはなる。 もうちょっと汎用 な, な, な, なステートにすると、この Psi 状態にすると、まあサイととサイ の, の外積にすると、α の絶対値の事情、α、β、star、α、タ ー, スターベー β と β 絶対値の事情にはなることです。多分、よく見ると、 このアルファ絶対値事情とベータ絶対値事情が見たことあるでしょう。それの関連も後でもう少し説明します。